問題です。H になればなるほど硬くなるものは何でしょうちょ、いきなり何言ってるの正解は、鉛筆でしたはいじゃあ第2問。男性の真ん中でブラブラしてるものなんだ何言ってるのいやらしい正解は、ネクタイだよ何がよろしいのかなえー、第3問。入れるとき硬くて出すとき柔らかくなるものは何でしょうちょ、ちょ、ちょ、 でしょこの、変態エロニストスケベニシやだもう嫌い